奏で愛してるずっと一緒にいよう、うん、ありがとうゆずるずっとずっと一緒にいよう、うん、ありがとう愛してる奏でうんすごくありがとう奏で<笑><デ><笑>愛してくれて 消えないでくれカネカネ命をくれて本当にありがとうあっ<笑><笑>